オンラインサロンのホストとなり、外国語速習法を近々直伝します。開始時期はチャンネル登録者にはこちらから連絡します。月額料金500円。外国にいることが多いので、YouTube に近年から無料公開されている映像をしっかり見ていただければ、大筋は理解できます。 冒頭に軽薄なマスコミと書きましたのには大きな理由がありまして11年前片岡秀隆は外国語促習法を開発しそれを YouTube に無料公開し朝日の協力を得ようと阪神支局の森という名の記者に連絡を取ったのですが顔面に唾を吐きかけられるような 目に合いました片岡の外国語促習法はその7年後岡山県の小3の児童が英権二級に合格したと同じ方法でもし11年前に朝日が真摯に私の外国語促習法を取り扱ってくれていればこの11年間に日本全国に45か国語を 話す 人, 人物を数百万作り GDP を上げこんな安給料に苦しむ国にならなかったはずですこの十一年間に私の外国語措置法に接することができず英語中国語さらにもう一つの外国語は話すことができずフリーターや非正規の 厳しい低賃金の暮らしをしておられる方々は、どうか朝日を糾弾してください。私、片岡秀隆は、人数に耐え、最大限の努力をしたのです。朝日は、社員平均賃金1400万円も取り、第五報記事で、韓国に10億円もの金を、日本国民の税金から支払わさせ、韓国交換に、 世界有数のハレンチ民族と言わせる原因を作ったのですあの10億円は朝日が払うべきであり自国が陪審大国であることを知っている韓国高官が清廉潔白な日本国民を侮辱するなど許し難いことです。